平成28年11月2日、阿蘇市の復興支援にと阿蘇ロータリークラブが災害支援金とぼり旗を送りました。この日は阿蘇ロータリークラブの会員13人が阿蘇市役所を訪れ、笹原敏和会長が阿蘇市の復興に役立ててくださいと支援金を佐藤阿蘇市長に手渡しました。 これは、阿蘇ロータリークラブに台湾や国内の友好クラブから寄せられた義援金の一部を支援金とのり旗1000本を作り、阿蘇市に送ったものです。支援金とのぼり旗を受け取った佐藤阿蘇市長は、これからの阿蘇がさらに良くなるように活用させていただきたいと思いますと話していました。のぼり旗には、人がつながり、作り出す新しい阿蘇。 力を合わせ頑張ろう阿蘇さらにオンリーワンの世界と染め抜かれていて早速阿蘇市役所前の県道沿いに建てられました今後阿蘇市では市内61カ所の道路沿いに350本の上りバターを掲げて阿蘇市を元気づけることにしています